リンチェの平野市洋画新曲、シフェ、ライフゴーズオン踊るソロダンス動画がグループの公式、チクトク、チクトクに公開されたタップ。これは、各メンバーが、ライフゴーズオンを踊る動画シリーズの3本目。これまでに、騎士ユータと高橋海人、高は、はしごが正式表記、の動画が公開されている。このシリーズでは、 上半身の動きだけが切り取られたリラックスしたダンスが楽しめ、メンバーの表情も極めて柔らか。ファンからは、何回でも見たくなる、の声が多数上がっている。リリース情報2023年2月22日オンセールシングル、Life Goes On メイヤー・ヤング、キング。 リンチェの平野市洋が新曲、シフェ、ライフゴーズオン、踊るソロダンス動画がグループの公式チクトクチクトクに公開されたタップ。これは各メンバーが、ライフゴーズオン、o 踊る動画シリーズの3本目。これまでに、シユータと高橋海人、ダカは、はしごダカが正式表記の動画が公開されている。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 第なり4月以降も放送継続、現状において番組を終了する予定はない。人気グループ、キング、リンチェプリンス、冠無理番組キング、キング、ルプリンスル、キンプル、日本テレビ関東ローカル、土曜午後1時半、が、4月以降も放送を継続することが3月3日、分かった。 同日リモートで行われた日本テレビの4月期改編説明会で発表された。同グループは5月22日にメンバーの平野志陽さん、岸優太さん、神宮寺優太さんがグループを脱退し、翌23日からは長瀬恋さんと高橋海人さんの二人で活動することが発表されている。 木戸広し編成部長は、現状において番組を終了する予定はないというところです、とコメント。また、番組ロゴや番組名変更の可能性について聞かれると、引き続き考えていきますが、番組の改編の予定においてはないという答えになります、と語るにとどめあった。日テレ、メンバー3人脱退控える金プリの冠番組について、 現状において番組終了の予定はない。日本テレビは3日、オンラインで4月期の改編説明会を開催。メンバー3人の脱退が決まっている人気グループ、KNG&PIS の冠バラエティ番組、KNG&PIS ス土曜午市30について言及した。キンプリは5月22日をもって平野市要26、岸優太27、 神宮寺勇太25が脱退。以降は長瀬恋24と橋山23の二人で活動を継続する。日テレの木戸博士編成部長は、q n g p i n s l の放送について現状において番組終了の予定はないと説明。メンバー脱退後の番組継続に関する質問には、引き続き考えていく、と明言を避けた。